こんにちは。属性のデータ型がなぜ大切かというとテーブルの中に数値や文字列など数値や文字列などさまざまな種類のデータが混ざって入るからです。 なのでこういうテーブルを使いたいなと思ったときに属性のデータ型を設定する必要があります。テーブル定義についてはこの資料の次の 2-4 の資料で説明したいと思うんですけれどもこのテーブル定義を行うときに 属性のデータ型を設定して、ID は数値です、商品名は文字列です、単価は数値ですというように設定する必要がありますので、テーブル定義の前に、属性のデータ型について説明しておきたいと思います。よろしくお願いします。 例えばこのようなテーブルをリレーショナルデータベースで扱いたいと思ったとします ID 商品名単価という3つの属性があったとしますリレーショナルデータベースではほんのちょっとだけ複雑です 属性名と本体ということを考えます。あとで説明しましょう。そして、それぞれの属性にデータ型を設定するというように考えます。では、細かく見ていただきます。リレーショナルデータベースのテーブルでは、それぞれの属性ごとに属性名を 定めます。1番目この属性は属性名 ID というように定めますみかんりんごメロンの属性商品名というように属性名を定めます3番目50100500この属性は 単価という属性名を定めます。このようにデータをデータベースの中に入れるというときにそれぞれの属性に属性名を定める、えー、ということが必要になりますでは次にデータ型ですこのような投資番号123という時には オーートナンバーと設定すするのが便利です正確には、整数でオートナンバーという意味の、インテジャーオートインクリメントというように設定します。二つ目、これ文字列のデータなんですが、リレーショナルデータベースでは、文字列というよりも、テキストと、 えー、いう言い方をする方が多いです。テキストです。で、短いテキストという意味が、チャーです。キャラクターを縮めてチャーというようになっています。短いってどういう意味と思ったでしょうが、ちょっと次のページで後で説明したいと思います。単価の属性は整数を意味するインテジャーというようになります。 このように、それぞれの属性にデータ型をインテジャーオートインクリメント、チャー、インテジャーというように設定していきます。では、このキーワードをちょっとまとめておきたいと思います。大切なものに限定してまとめています。 実はこれ以外にもリレーションのデータベースで使えるデータ型いろいろあるんですけれども、えー、これだけマスターしておけば十分かなと思いますそしてこの授業ではもっと限定してなるテキストインテジャーリアルデート タ, タイム、えー、ぐらいを使って、えー、いろいろ皆さんに教えていきたいなと思います じゃちょっとこのキーワードの確認です。なるというキーワードはデータが空であるという特別な意味があります。これは次回以降の授業の、えー、で説明する予定です。テキストは短いものと長いものの2種類に分けて考えます。この短い、長いの区別なんですけれども、 短いテキストは半角255文字分までが見やすいになります。なので、まあ、住所とか氏名とか、えー、そういうものは短いテキストで足りるかなと、えー。逆にコメントとかレポートをのテキストをデータベースで管理するとき、半角255文字を超えそうだ。それ以上になる可能性がありそうだと。 というときには、長いテキストと設定します。数値、インテジャーは、整数という意味です。リアルは、不動小数点数、小数付きの数、という意味になります。デイトタイムは、日付や時刻などです。ビット、ブールは、ブール値といって、 で、えー、イエスやノーの意味になります、えー、これも授業で、えー、どこかで、えー、必ず触れたいなと思っていますではちょっとまとめておきましょうリレーショナルデータベースでは、えー、このようなキーワードがあって、えー、このようなキーワードを使って様々な種類のデータを扱っていくというように なっています。データ型についての説明は以上です。ありがとうございました。